こんにちはミミッキーズアートのミッキキーーーのです2020年2月から結婚を機にアメリカはカリフォルニアオーシャンサイドというところに引っ越しました来たばっかりの時はコロナの影響がそんなになくていろいろ出かけることができたのですが、えー、しばらくして1ヶ月ぐらい経ってからかなアメリカもやっぱりコロナの影響が 始めて、まあ、どこも行けずとかやってたらあっという間にこの2020年も終わりに近づいてきましたけど皆さんはいかかがお過ごしでしでょうか実はアメリカ生活も動画にしようと思ってちょこちょこ動画を撮っていたんですけどまあミッキー得意の全然編集しないっていう。 状態が続きましてもうそうやってるうちに2020年終わっちゃうよねっていう<笑>まあねあのこれ今後この動画以降ちょっとちょこちょこ編集して出していけたらなーって思っておりますということでねあの2021年はもっとあの情報発信とかできればいいなんか毎年それ言ってるような気がするな<笑>。 まあでもねアメリカ生活も多分そんな長くないと一応思っているのであのできればね皆さんとシェアできたらなと思います。ということで2020年もミッキーに関わってくれた全ての皆さんありがとうございましたそして2021年もよろしくお願いします2021年は皆さんにとってもっともっといい年になるよ お祈りしておりますそれではまたお会いしましょうバイバーイ